どんなこいつもありがとう。 イってね女性だけのキャッシング「ユニマストレディース」 は計画ご返済うん。 ビギナーズラックよりも計画性が一番です初めてのキャッシングはアイク、テンフリーお問い合わせはゼロ、一万ビギナーズラックビギナーズラックよりも計画性が一番で す, ビギナーズラ番です初めてのキャッシングはリック、テンフリーお問い合わせはビラック、うん ビギナーズダックよりも計画性が一番です初めての「キャッシン グ, はビグ」は「ディック」「テンフリー」お問い合わせは<ロー><ロー><ロー> ごご利用ご返済計画的に一人一人は違うけどお客様への気持ちは一つですお申し込みからご返済までお客様に合った無理のないプランで丁寧にお答えします ご利用・ご返済は計画的に。 のあなたに無理のないご利用ご返済プランもニいく。こう見えて私は計画的に生きているのです一歩一歩きっちりこなせるのがスマートレディローンのご利用も計画性が大切ですね一人一人と30年女性による女性のための 女性が答えるゼロ5万ご返済も計画的にみなさーい 無理のないご利用と返済プランもッックテ ィ, ィックからあなたへ知っておいてほしいことがありますローンの健全なご利用のために大切なのはバランスです収入と支出のバランスをよく把握して無理のないご利用を私たちが一緒に考え 《バランスを大切に》 我が城は敵陣に囲ままれておりますもはや武士も底をつきこのまま戦を続けるには勇士が必要かとしかし勇士の申し込みに城外へ出るのは危なうございますおやめください危なうございます小山様にもしものことがあったらこの城は誰が守るというのです 五右衛門様にもしものことがあったら奥方様はどうなるんです五右衛門様愛犬のネネちゃんは一体どうなるんですかそんな五右衛門様のためにとある情報を入手してきました K、タイ部なら、申し込みから契約、融資まで全て、なんと携帯で完結してしまうんです。こうやってアプリをダウンロード。住所を入力して。はい。入力完了。次に免許証を送るんですけど、このアプリの優れものは、運転免許証も携帯のカメラで撮って送れるんです。小山様免許証を見せてください。 これって素直ですか意外と普通のおっさんだったんですねそれではこの免許証を携帯のカメラで撮影します五右衛門様落ち着いてください落ち着いてくださいよ写真がブレちゃいますよこれで送信すれば よしこれで完了ですあとは待つのみですごえもん様落ち着いてください落ち着いてくださいよ今審査確認をしますのでごえもん様審査通りました 審査結果に同意し振り込み希望金額を予約すれば手続き完了ですこれで五右衛門様の口座へ融資されましたあさあ急ぎましょう五右衛門様場内の ATM <音声>これで物資が揃いますね エモン様物資が届かないのですがまさかおエモン様もう一度すぐに物資を送りましょうなるほどなるほど今し方飛脚から手紙が届きましたちゃんと契約内容を読みましたね QR コードをスキャンしてくださいこれで10万円以上使いますよさあまた ATM に行きましょう<音楽>適当に物資を献上してどうするの いら私は俺は主人公は自分だから明日のことを考えて借り入れの際は無理のない返済計画を DIG です 僕は知ってる。この世に流れる流れって何かと僕が分かるという、こんな事実と、こんなものについて、もうこんなのこんな僕でも分かる。愛してるの言葉も出ずに、それはもう出ずに前に送る、辿る。あの人に何をしてたのか。僕の本音はマジ美しかった。